広げすぎた大風呂式に早くも後悔しているんではないでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。2022年の退陣を控え、脱炭素社会の実現に向けて、俄然意欲を見せているムンジェイン政権ですが、早くも非現実的な計画に白旗を上げているというのです。 2021年10月23日付、中央日報からの引用です。韓国政府が低炭素環境経済への急速な転換スペースに対応するのが難しい脆弱業種を支援する必要があると明らかにした。いわゆる公正な転換という政策方向ユー・テシク国際経済管理官は22日。 オンラインで開催された2021年アジア太平洋経済協力会議 APEC 財務省会合に参加し、このように述べた。APEC 加盟国の財務省など政府代表と国際通貨基金 IMF、世界銀行、アジア開発銀行、経済協力開発機構 OECD など主要国際機関の関係者が会合に参加した。 APEC にはアメリカ、カナダ、中国、日本、オーストラリアなどアジア太平洋地域21カ国が参加している。ユン時間補はこの日の会合で低炭素環境経済への移行は持続的に進めるべきとしながらも、脆弱業種を支援するための公正な転換について考慮が必要だと明らかにした。 新型コロナ危機克服と法要回復案を議論した第一セッションでユン時間補は討論者として参加し、環境経済の重要性とともにデジタル転換と不平等解消も必要だと主張した。とのことで、いかがでしょうか。まあ、ごちゃごちゃと言い訳を並べ立てていますが、早い話が国際舞台で脱炭素社会なんて無理と宣言した というわけですね。韓国は2020年あたりから炭素中立シナリオを掲げ、2030年までに国内の二酸化炭素排出量を現在よりも 40% 削減し、2050年にはカーボンニュートラルを完全に実現すると宣言しています。もっともこれはあくまでもムンジェインの単なる思いつきであり、その場しのぎの 人気取りに過ぎないのですが。引用記事にある脆弱業種について具体的には触れられていませんが、製造業や航空業界など、二酸化炭素の排出量が必然的に多くなる業種を指していると思われます。ムンジェイン肝入りの炭素中立シナリオの煽りをダイレクトに受けているのが電力業界です。韓国は従来、原子力発電と 火力発電が主体となっており、両者を合わせて全体の 76% となっています。ムンジェインは脱炭素とはまた別に、脱原発もスローガンに掲げていますから、この機会にクリーンエネルギーへ一気に置き換えてしまおうという思惑があるのでしょう。しかし、脱炭素、脱原発ともに口で言うのは簡単ですが、実現にあたっては途方もない道のりがあります。 第一に再生可能エネルギーは火力原子力発電と比べて何倍もの生産コストがかかりますし専用の設備も揃えなくてはなりません日本でも初期投資だけで数千億円単位に及ぶという資産もあります生産供給コストが上がればその分を電気料金の引き上げで吸収するのが普通ですが文在寅が人気取りのために 電気料金の据え置きを公表しているため、それも許されません。結果として、原力会社はとてつもない規模の赤字を抱え込むことになるのですが、こうした不都合な真実に対し、文在寅は目をつむったままなのです。ちなみに、再生可能エネルギー大好きな文大統領は、2021年2月に、チョルラナムドで、世界最大の洋上風力発電を建設するという 協約式に出席したそうで、その時に文大統領の後ろで回っていた風力発電機は全て模型だったそうです。しかもその模型の羽を動かすために電源車やバッテリーを用意したんだそうです。ちなみにこの模型を作るのに3億ウォン、電源車やバッテリーを用意するのに3000万ウォンかかったそうです。さすが見栄えを気にする韓国ならではの ほのぼろとした光景ですねさて、話を戻しまして。さらに致命的な大打撃を受けているのは鉄道会社です。新型コロナウイルス感染拡大の煽りを受け、鉄道需要が大幅に減少。結果として、2021年末の段階で、トータル1兆1779億ウォン、約1106億円の赤字が出ると見られています。 2020年の赤字、1兆3427億ウォンと比較すると、過労うじて規模は小さくなったものの、1兆を超える赤字はやはり無視できません。航空業界の要であるインチョン国際空港も合わせると、赤字の総額は2兆ウォンを超えるとも言われています。日本の企業であれば、とっくに破産寸前の大ピンチですが、不思議なことに韓国の企業には 危機感が全くありません。韓国の鉄道会社のほとんどは国営企業であり、赤字をどんなに垂れ流しても、最終的には政府にしっかり補填してもらえる構造になっているんです。公共交通機関を含めた民営化が進み、どの企業も必死の努力によって赤字を1円でも減らそうと努力している日本企業とは大違いですよね。 ぬるま湯体質に慣れきった韓国の鉄道会社に赤字解消という概念はそもそもないのかもしれません。一方の文在寅は脱炭素、脱原発に伴うコストアップを企業に押し付けたつもりになっており、2050年までの炭素中立シナリオも変えるつもりはないと公言しています。国営企業である以上、最終的な赤字は全て国で面倒見なくてはならないのですが、 もはや次の政権がどうにかしてくれるもんねという気分なのではないでしょうか。こんな状況では脱炭素社会どころか低炭素社会すらも実現できないと思うのですが、韓国も脆弱業種だの、公正な痴漢だのと中途半端な言い訳をごにょごにょ言っていないで、さっさと清く白旗を上げた方がスッキリすると思うんですけどね。賢明な皆さんはどう思われますか